おととい、香港では数万人の若者が中心部の道路を占拠したり、議会にあたる立法会を取り囲んだりしました。容疑者の身柄を中国本土にも引き渡せるようにする条例の改正に対する抗議で、警備にあたった警官隊と衝突しました。香港の警察は、昨日これまでに11人を暴動に関わった疑いなどで拘束したと発表しました。 また衝突の際警察は150発以上の催涙弾を使用したということで反発を強めた若者たちがきのう再び立法会の周辺に集まって警官隊とにらみ合いになりましたこうした中条例の改正案の審議を行う予定の立法会はきのうに続いてきょうも延期を決めました条例の改正に反対する民主派の団体はあさっても抗議デモを呼びかけていて 議会の審議の行方も含め今後の情勢は不透明な状況です。